お風呂の 会, お風呂の会さあ始まりました少量チャンネルのりょうです今回の動画はですねえー、この間翔太と一緒に草津温泉に行った時に翔太がくれたこれバラの入浴剤を お風呂に入れて入りたいと思いまーす。で、ですね、えー、一人で入るのもちょっと寂しいので、翔ちゃんも一緒に入りたいと思うんですが、入ってくれるかなさあ今翔ちゃんは、パソコンでなんかやってます<笑>。ねえ翔ちゃ ん, ん。お風呂入ろう。 え、一緒に入ろう一緒に入らない、ね、この間さ、うん、誕生日でさ、くれたやつ使ってさ、一緒にお風呂入ろう<笑>ねえ。だって、あれじゃん、お風呂の会やったもん。最初の頃に。いいじゃん。ねえ。<笑>入ろうお願い。だって一人で入ってもつまんないじゃん。 いいやったー。<笑>じゃあ準備して。はーい。さあ、そしたらこれをお風呂の中に入れたいと思います。これなんか、花びらが入浴剤になってるみたいなので、入れまーす。はーい。で、ペンを。あ、え、そういう感じなんだ、うん。あ、でもなんかもうすぐ結構、ほら。あ、ほんとだ。なんかね、に 23回分あるみたいだから全部使っちゃう全部入れたら、ね、多分多いと思うそうなんだ、うん、すごいなんか罪悪感じゃない<笑><笑><笑>鼻をちぎって入 れ, 入れてるっていうなんかちょっと罪悪感があこれはもうこういう感じなんだほらうーん じゃないねうんあなんかいい匂いがするいい匂いするうんじゃあこれに入っていきたいと思いますはいなんか久々じゃない湯船に浸かるの<笑>そうだね最近っていうか、まあ、ずっとシャワーばっかりだからさあそうだねなかなかねか湯船には浸かないわって<笑> ね、いい匂い匂なんかあれなんだなんか結構溶けちゃうの早いから溶けちゃうねあっという間に花びらなくなっちゃったんですけど、うんあのね、でもすごく匂いがよくて気持ちいいかなありがとう、うん、こちらこそこれ一緒にもらった、ね、ブラジリアンワックスはまだ怖くて使えてないんで<笑><笑> <笑>やろうとなるとさう、ね、どうやってやったらいいのか分かんないみたいな感じ痛そうだしねああちょっと勇気ができた出た時に今度やってみようんか結構このお風呂可愛いい形じゃない可愛い大きさでしょ、ね、でもコンパクトなでも全然、うん、なんかそんな狭くないかなうん2人でちょっと入れるよね、うん、全然大丈夫、うん そういえばさ、はい、この間さ、うん、あの、俺とさ、翔太のさ、うん、25の質問の動画やったでしょ、うん、俺が最初で、翔ちゃんが後で、うん。そしてさ、その時の質問に、うん、なんか今まで付き合った人数はっていう質問あったでしょ、うん、で、あの俺があの、女の子3人と、みたいな、うん、男の人何人と、みたいな動画で言ったらさ、コメントにさ、じゃあ、りょうさんは、 バイなんですかみたいな。質問が来てたんだけど、うん、今は、もう全然違うんだよね。違うっていうか、もう完全にゲイなんだよね。うん、っていうのをね、ちょっと言っときたから。<笑>そう。なんかね、その時は、女の子も、あ、普通に可愛いなって思うし、うんうん、なんか付き合いたいなと思って告白してね、付き合ったりもしたんだけど、うん まあその時はねまあ、自分でも自分がゲイってまだ気づいてない時期で、うんそううん、でその後にまあ、完全にあっ俺ゲイなんだって気づいて、うん、あ男の人好きなんだっていうのを気づいて、うん、からはもう、うん、女の子に、はいはい、うん、告ったりとか、うん、好きと思ったりとかしなくなったかな<笑> 気遣ってくれたのえ<笑>やっぱほら気にするかなと思ってあーあー俺がいやまあまあ見てる人もあーあー別にそんな気にはしないけどまあねいろんなねタイプの人がいるからううううんうんうんうん、うん、でも俺は完全にもう今はゲイだなと思ってうん。あー<笑> で も, も、昔付き合ってた女の子たちももう全員結婚して子供もいるから、ね、ああそっかそっかんかよかったなって思う俺と出会いたい<笑>そっち<笑>いやそれはもちろん思ってるけどね、うん、それはもちろん思ってる翔ちゃんの方が太い でそんなちょっと男らしい<笑>ところをそうわたくごっこしよう<笑>熱心うんわたくごっこいいね<笑>いいいうん用意スタート<笑><笑>でも今日は嬉しかったな 俺は寿命が縮まる思いしたよ。えー、それは困る。わたるのうが歳、じって<笑>言えない。わたるの方が私わたる、ちょっと違うな。100歳まで行ってもらわないと、でしょ。うん。ああ、これは、間違いない方がいいよね。ファンがいるもんね。<笑><笑>確かにね。これは間違いない方がいいよねファンがいるもんね確かにねこれは間違いないいいよね でも俺、大丈夫だって俺セリフ少ないもん<笑>それは困るいくよ、うん、よいスタートでも今日でも今日は嬉しかったな俺は寿命が縮まる思いしてる<笑><笑>それは困る 渡るのほが年上なんだからえ合ってる合ってるなぁちょっと待って、やばい、どうしようなんだっけえー、100歳まで生きてもらわないとでしょ1 歳,、えー、歳まで生きてもらわないそれは変る1歳まで生きてもらわないがってことだよねそしたら俺が百歳って言う感じじゃあいいよ用意 嬉しかったな俺は寿命が縮まって待って待って待ってすごいなまってたほうがいいなもう一回はい、スタ今日は嬉しかったな俺は寿命が縮まったよそれは困る<笑>ただでさえ年の差あるんだから 歳まで長生きしてよね1歳死ぬまで一緒にいるんだから迷惑うん俺のこと大事にしといたほうがいいよあなたのことわかんないわかんない<笑>ペタッピダメダメだね役者さんすごいね<笑>すごいね<笑> もう、だいぶのぼせてきたね。本当だね。<笑>もう、うんざりしてると思うん。みんな見てる人。ごめんなさい。<笑><笑>でもめちゃくちゃ僕らも大好きなんです。うん。ね、大好き。大好きだから許してください。<笑><笑><笑>はい。じゃあ、ここら辺でしとこうか、はいはいはい。というわけで、えー、気に入っていただければ高評価のボタンと、チャンネル登録をお願いします。<笑>いますインスタ、タもお 願, お願いします。ではまた。また